6代目ですお盆前はいっぱい雨が降ってなかなか仕事にならなかったです畳屋さんは畳を濡らすわけにはいかないので配達がかなり大変になりますでお盆を開けたらいっぱい仕事をさばかそうとお盆前の仕事お盆過ぎに延期したりしたのも複数ありますので頑張るぞと思ってたんですが雨ですお盆過ぎてからも雨です しかも今日は結構な土砂降りです。一体どうしたものかと。雨が降っているところの畳屋さんはどこも苦労していることだと思います。特に一般の個人さんのお客さんとなると、やっぱり雨が降るとどうしてもしたくないものですので、延期にどんどんなっていきます。そして延期になっている間も、見積もりなどで他の仕事が入ってきてますので、 現在仕事がどんどん溜まっていってる状況です。それなのに、さばかせられないと。まあ、8月中はもう、畳の仕事はちょっと入れられない。9月にもだいぶ食い込んでいるぐらいの溜まり方になってます。ちょっと困ります。この雨は。ちょっと困ります。おそらく農産物関係にもこんだけ、この時期に雨が降ってると、被害があるんじゃないかなと思います。 暑くならないといけなななららいいいいとけに雨がたくさん降るよりもちょっとあったかくなってほしいという時にはこういう雨ばっかりの状態では農産物にも影響が確実にあると思います大変ですなんとか天気が持ち直してくれればなと思っている6代目でしたチャンネル登録をぜひよろしくお願いします